隣のおばちゃんです隣に今すっごく変な人が住んでてそれさえいなければすぐ書けるんですけど大丈夫いろいろうまくいくよ公園行く約束したのあの人たちとは絶対に口きいちゃダメ偉い小説家だかなんだか知らないけど母親としては失格はい残念至上式そうです至上式 ここれこそ今の売り方っ自分しか見えてないでしょずっと。 いい加減にやめてもらえませんか常識ななののはあんたなの本当おかしな世の中よ。